こんにちは、ゆっくりレイムです。マリサだぜ。今回は、自作の申請式動画投稿サイト、マヨ動画を紹介するよ。申請式動画投稿サイト聞いたことないし、ググっても見つからないぞ。私の考えた方式だからね。申請式動画投稿は、この動画を投稿したいとメールで申請する方式だよ。新しいんだぜ。紹介映像もあるから見てみて。マヨ動画、申請式動画投稿サイト。 申請するだけで投稿ができる会員登録ももみみんなも無料で試してみよう。マヨ動画広告みたいだったんだぜちなみにこの紹介映像はキャップカットで作成したよ今回はマヨ動画の使い方を解説していくよみんなは概要欄またはこの QR コードから開いてねあとモバイルは非対応だから気をつけてね それではマヨ動画の使い方について解説していくよ。マヨ動画を開いてね、概要欄から開けるんだぜ。そしたらこんな画面になるよ。まだ動画は一つしかないけど、これからみんなの動画がここにいっぱい出るんだぜ。この黒いボタンを押すと投稿申請ページが開くよ。投稿申請については後で解説するんだぜ。この再生ボタンを押すとページ内で動画を再生できるよ。 全画面表示にしたいときは、右下のボタンじゃなくて、まずは右上のボタンを押して、真ん中の再生ボタンを押すよ。さらに全画面表示にしたかったら、右下のボタンを押すよ。あとはほとんど YouTube での再生と同じだよ。 次は投稿申請をします。投稿をクリックするとこのような画面が表示されます。上から、名前を入力、メールアドレスを入力、MP4 形式の動画をアップロードして、プライバシーポリシーに同意します。にチェックを入れて、送信をクリックするよ。念のため動画を見せるね。名前を入力して、メールアドレスを入力して、 MP4 形式の動画ファイルをアップロードしてプライバシーポリシーに同意するにチェックを入れて送信をクリック最後に閉じるをクリックするよすると私のパソコンに通知がいくよこのような返信が来るとアップロードした動画がマヨ動画のホームページに表示されるよ それではマヨ動画のガイドラインを解説します。まずはスパムと欺瞞行為についてだよ。マヨ動画コミュニティは信頼の上に成り立つコミュニティだから、詐欺、スパム、不正を行ったりすることを目的としたコンテンツはマヨ動画で許可されないよ。他のユーザーに誤解を与えたりするのも許可されないのぜ。次はデリケートなコンテンツについてだよ。マヨ動画は視聴者やクリエイターの保護、特に未成年者の保護に努めてるよ。 だから、ヌードや性的なコンテンツ、自傷行為が自動の目に触れないようにするルールを制定してるよ。次は、暴力的または危険なコンテンツだよ。マヨ動画では、悪意のある表現、搾取行為、暴力的な描写、悪意のある攻撃や、有害で危険な行為を助長するコンテンツが禁止されてるよ。既製品については飛ばすよ。 次は、誤った情報についてだよ。特定の種類の誤解を招くコンテンツまたは虚偽が含まれるコンテンツで、深刻な危害を及ぼす可能性のあるものはマヨ動画で許可されないよ。これには、現実の世界で危害を与える可能性がある特定の種類の誤った情報が含まれます。これらのルールは必ず遵守してね。 マヨ動画クリエイターがプラットフォーム内外で撮った行動が、マヨ動画のユーザー、コミュニティ、スタッフ、エコシステムなどに悪影響を与える場合、マヨ動画は何らかの措置を講じる可能性があるよ。その内容は、クリエイターの行動の悪質さや、有害な行為に常習性があるかなどの要因によって決定されるけど、これらに限定されないよ。クリエイターの権利の一時的な制限から投稿申請禁止まで、様々な措置を講じる可能性があるよ。 ということで、今回の動画は以上になります。今回はマヨ動画について解説したよ。ためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくね。それでは、バイバイ。